It. 今日のテーマはこれです。インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会。社団法人、商事法務研究会。これはね、民間団体というか、まあ、公益社団法人なんですけども、これはね、あの、法務省の人権擁護局関係のものだそうなんですね。まあ、おそらくそのあたりからね、まあ、こういう検討してほしいというふうに言われて、検討してるんだと思うんですけども。で、このことについて、今ね、あの、概要欄にアドレス貼っておきます。 けどうもそこでもねこの全部見られますしあと2月18日までこれについてね意見を募集してるそうなんでぜひねこれ全部読んでなんか意見ある人は送ってみたらいいんじゃないかと思いますでこの内容についてねでこのね インターネット上の誹謗中傷っていうのは、まあメディアなんかでも取り上げられてる、まあホットなテーマなんで、まあ大体どういうことかっていうのはね、わかると思うんですよ。ただですね、えー、実はね、やっぱり法務省関係なのか、この童話に関することもしっかり書かれてあって、インターネット上で特定の地域を童話地区であると指摘する情報がうんんって書かれてるんだけども、まあこのチャンネルご覧になっている方は知ってると思うんだけども、法務省としてはですね、とにかくね、その童話地区を識別できるような情報 っていうのは全部消せみたいなそういう話になっちゃってるんですねでそれについてこの会議でねどんな風な議論がされてるかって言ったらねそれがですね法務省べったりっていうよりはね意外とね冷静な議論がされてるんですよね、えー、こっちの方にねなんかその発言内容っていうのが書いてありますちょっと読んでいきますねえー、っと 同和地区出身者であることやその子孫であることを負の要素として評価することは本来的にあってはならないものであるうんぬんって書いてあるんだけどもこれどういうことかっていうとですね全国部落調査の裁判去年出たじゃないですかで、全国部落調査発禁っていうのはまあ、プライバシーをねそういうことを理由として発禁にされてるんだけども名誉毀損についてはねまあ基本認めてないわけですつまりその同和地区出身だっていう風に言うことが名誉毀 だというふうには言ってないんですねでその問題っていうのはつまり同和地区出身者であるということでその人の評価が下げられる っていう場合に名誉毀損って言えるんですよね。だから、それを言ってしまうと、童話地区出身っていうのが恥ずかしいことだっていうことを、裁判所が認められることに、認めることになってしまうんで、それはあまりにもおかしいんじゃないか、弊害があるんじゃないか。で、なおかつ、社会的評価の低下っていうのは過去の裁判例でも否定されてますよっていうことになるわけですね。うん例えば、名誉毀損っていうのはね、例えば、あいつはなんか風俗で働いてたとかね、あいつはあの、昔なんか人 殺したことがあるとかまあそういうことを言ったら当然その人の評価は低下しますよねただその人は同和地区出身者だって言った場合にその人の評価が下がるっていうふうに言ってしまうとやっぱそれは弊害があるというわけですそこでねまあさらにねじゃあそのプライバシー云々っていうことになるとこのねえっ、ー、と特定の地域を同和地区であると示す情報についてはこれは およそ、いかなる目的であっても許されないというのは、ラディ、ラディカルな解決ではないか。ラディカル。まあ、まあ、過激っていうことですね。でも、まあ、これ弁護士が言わんとしてるのは、まあ、いくらなんでもそれは運動団体の言い、言り言いなりすぎるでしょっていうことだと思いますよ。うん、だって、実際問題ですね。その、童話地区の情報っていうのは、例えばこのね、書類の中では、 例えば検索してね、その、ある人の地域の地名っていうのを入れると、そこは童話地区だっていうことが出てくるから、その身元調べに。 使われてしまうとかいうようなことを言ってるんだけども、それ国立国会図書館採取とか Google Books もなんかそれに近いような状態になってますからね。その、ある 地, 地域名を入れてブラックとかいう言葉と一緒に検索すると昔のブラック解放とか、そういう行政関係の資料とかそういうのが図書館とかの検索で出てくるんで、それでブラックだってわかるケースっていうのはかなりあるわけです。 そうすると、じゃあ、およそいかなる目的であっても許されないってなったら、じゃあそういうことの整合性はどうなんだっていうことになりますよね。えー、これね、あの裁判の中で裁判官はちょっとぼやいてたことと重なってるんですよね。えー、やっぱり特定、 うん、特定の地域を童話地区であると示す情削除を落としようとするポリシーは正しい。まあ何が正しいのかわかんないけども、その情報だけでは侵害とならない場合があることは否定できないのではないかって言ってるんですね。あと地域ごとに弊害の度合いが異なる。 そうですね。童話地区であったとしても指摘されたとしても弊害が想定されない地域。だから、未指定地区なんかでも開発が進んでいる地域なんてもう、東京近郊の部落なんかほとんどそうなわけです。だからそういう場合にそこ部落だとかね、童話地区だとかそういうほど に, 風に行ったからって言って、何の影響もないんですよね。ええー。あとは、あのね、他にもね、 ド画地区っていうのもセンサー版ですよね。例えば公然の秘密となってるものもあるっていうようなことが書かれてるんですね。過去に行政の施策に対象になった地域を。ということが書いてあって、だから一律に禁止っていうのは、これはね、うん。 原則的には差別の助長、誘発目的が確認され、削除の対象である と, と例外を設けることは可能でないかとか、ま、いろいろ、なんとかしてね、規制しようという議論してるんだけども、なかなか難しいよね、みたいな話になってるわけですね。いや、これ見たんだけども、これね、この会議に参加してる委員の人ね、多分あの、ブラック担保を見てますね。あの、自転車見てますね。で、この神奈川県人権啓発センターも多分見てますね。 だからこういう冷静な、ね、意見を出した人、僕には心配するのはね、こういう意見を出した人に、あの、解放同盟なんかが圧力をかけてこないかっていう方ですね。えだからこの委員の方はね、そういうのが来たらね、まあ、基本は無視っていうことをね、もう、ましてやね、その相手のところに行ってね、話すなんていうことはしない方がいいですからね。え基本は無視ですね、ああいう人たちは。 でまあ実際ねそのブラックを訪れてそのね地元の人に聞いてみるとあんな活動家じゃなくて実際ブラックに行ってみてそこでね空気を感じてもらうっていうのがねやっぱ一番いいんじゃないかと思います。ということでね、えー、ぜひねまあ動画なんでこれ全部全部紹介するのは難しいんだけども興味ある人はねぜひねあの下の概要欄から見てくださいでできればね意見もね送ってみるといいかと思います。ということで今日はねこういうものが出てるぞというそういう紹介でございました。